我々東京都分教協会の東京学生キッスイと申します今回このグループ審査に我々キッスをんでいただきありがとうございます それでは参ります巡る季節変わらぬ思い当に紡ぐわ我らの絆東京学生喫水リいざ参る、うんはー Yes, <laughs> ma'am. 舞、は、台、いはいはい、に響かせ キャストをベストに最大限の感謝を込めて